ありがとうございますすすすすごいです、ねこれね、竹でねえ竹でね、ここれれれは、あれですかか誰がお作りになったんやわしがやりましたっ て, てや分からない。<笑><笑><笑> れるいやずっと回ってきたけどこれおもろいな思ってね。これ二十一番。21番です。下から上がってきくるんですかね。これ上からずっと下ってきたんだけど。はい、まだずっと下まであるんですか。まだありますよ。これ二十一番ら も, うちょもうちょっとありますよ。何件ぐらいで出てるんですか。 ここののは何件ぐらいあああるえあるんんんんんでででででででですすすすすかか、か五五五十十十八八八ええ今ま百っっったたたけけどねねじじゃゃ減ったんですか減ったんですおー、えー、と、じゃあもうこの通りだけで全部見れるんですか、ねはい、ありがとうございます。 これお姉さんこれ何を売ってはんの？え何を売ってはんのこれ？氷団？氷団はい。氷団でこれあのあれかね火の祭りかね。<笑>そういうこと？皆さんがちょっとおなさんがいたりね。これはあのお姉さんの手作りね。<笑>えだえ誰、ー？あの画家の方？え？画家の方？えなんて？いう画家ですか？画家の方です。そうなんちゃいます。 え、あの趣味趣味趣味。え、趣味。趣味でこれやってやんの？うん、あ、趣味。ほ<笑>んまあ、すごいですね。だからちょっとおひなさんやからねここ。はい。おひなさん描いたりいろいろ。っていうことは鷹取の方ですか？いや違いますね。違うんですか？はい。そしてこれをあの鷹取で来てわざわざ展示してやんの。そうそうです。うん。売ってるんですけど、ね。で売っとるんでさこれ。はい。なるほど。 かかかから10まままででででででで自分作作ったのあいえいいここここここれれれれれれはははは違います。な<笑>なんんんんききせ簡単に。も入るるとや、置物お着 物, お着物でな、まあ、入れることできないの いや昔はねお酒とか何か言うはるけど、はあはあうん、これも作ったんですかこ れ, れこれあそれは陶器は自分焼いたんですかと思、ねねね、うんでね、うん すごいいね。ここ趣味がなやそもうう何でもやるしやってます。<笑> つくしとともやってまんん何ういやあんまりも安いからびっくりしまうから。<笑> なまた帰る夜ねありがとうはい。